最近体が重たい。座っていても足を組みたくなってしまう。歩く歩幅が狭くなってきている。そういった方は股関節の衰えがあるかもしれません。股関節の周りの筋肉が衰えてしまうとどうしてもフットワークが重くなってしまって消費カロリーが下がって痩せにくくなるんです。今回は股関節の周りの筋肉を膝を持ち上げとくだけでしっかり鍛えられるランジアジロベーを紹介していきます。たったの1分です。痩せにくいよって思う方は一緒にやってください。 はい、みなさん、こんにちは。タートルです。 今回ですね、股関節周りをしっかり鍛えることができる、ランジ矢印ジを紹介します。今回のエクササイズを行うことで、股関節周りの筋肉がしっかり鍛えられて、体が軽くなり、消費カロリーが増え、痩せやすい体を手に入れることができます。なぜ股関節周りの筋肉が必要なのか、歩くとき、走るとき、しゃがむとき、座るとき、横になるとき、すべて股関節が作用してます。ここの筋肉が衰えると、体を動かすときの動きっていうのがすべて遅くなります。そうなると、日常的に動いていることが ゆっっっっっくりりりになななてててししままま体ががテキパキパ動動かない歩いい歩たり走った走日常的な運動の消費カロリーが下がってしまいますめちゃくちゃもったいないですよね。今回は股関節周りの筋肉をたったの1分ずつ、各足するので計2分、たった2分でしっかり鍛えられますので、動画を見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。ヤジロ名というと、片足上げた状態でバランスを取りながらキープするエクササイズになるんですけども、今回は 股関節周り、プラスアルファはしっかり下半身の筋肉を鍛えるために膝を90度に持ち上げて5秒キープ。このまま足を後ろに持っていってランジを行って5秒キープ。また足を抱えて5秒キープ。これを各足1分ずつ行っていきます。もしバランス崩れたら降りてください。降りてキープしたらまた上がってください。できるだけももはしっかり持ち上げた状態でキープです。反対の足は曲がっても伸びててもいいです。 とにかく股関節から太ももを持ち上げて5秒キープですランジはできるだけ低くなってくださいそれでは各足1分長いですがこれをしっかり頑張っていくことで痩せやすい体が手に入ります頑張っていきましょうそれではいきますスタート5秒したらランジキープですキープなかなかね これ難しいですよねもしバランスついたらねマイペースでもいいです今5秒ずつ行ってますけど3秒ずつとか自分のペースでもいいです結構辛いまだ半分ありますランジの時はね下半身ですよねまた足上げるとね緊張感が走る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 しっかり低くよっしゃなかなかねランジアジは面白いですね緊張感がね安心するんだけどももがつらい上げると楽なんだけど緊張しないとバランスが取れない ふ, ふうももしっかり上げてくださいやばいバランスがよっしゃ う少しですよいあし、オッケー いやー、お疲れ様でした。ランジ矢印ジ。なかなかね、これ楽しいですね。まあ、個人的な意見ですけども。頑張ってやってみたよ。一回もバランス崩せなくてキープできたよっていう方はよかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。各種で先生もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。<笑>